對今次呢就跟着面子你就跟着他们去看看你就跟着他们去看看你就跟着他们去看看你就跟去看看你就跟着他们去看看你就跟着他们去看看你就跟着他们去看看你就跟着去看看你就跟 んがっどういうことじゃ ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのものでビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが大和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ今のあの小さな魔人ブーは最初のい一番厄介なやつじゃとはい。 吸収によって、パワーを減らしてまで手に入れた心が、また元に戻ってしまった。自精神が全くない、悪そのものの存在に。な、ななんだあれ。な、なにを。 いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな。俺たちと戦ってからにしたらどうだ。これ更加大いに。わあ。 フジタこっちだと事周移動するっはっつかまれダダメだ間に合わねえこんな一瞬じゃ周回路できねえ お, お, お、っおい 就告诉你们帮助你们一定要给你们。y o y o y 間に合ったか。o y o ちは間に合ったか。地球 y ご飯 o y o y o y o y 貴様、なんでこんな奴らを先に助けやがった。y o y o y 消えてしまおうだよコッパみじんじゃ<笑>ち、ち、地球が消えたってはは、<笑>何を言ってるんだあるじゃないか、ここにあ、そうかやっとわかったこいつは夢なんだはい、さっ、だん、ハッ<笑>そうだ、夢だよ、夢カカロット貴様はあんな馬鹿の代わりに せっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞもう地球も死んだ連中も二度と戻れない頼みの綱なのドラゴンボールも地球とともに消えてしまったんだななにドラゴンボールななんで地球にドラゴンボールがあったんじゃあれは真面目なナメック星人だけに許された い, いわば反則技みたいなもんじゃぞ そ, そうだ僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ戻れますよ地球もブーに殺されたみんなもナメック星ですか私ならこの海洋深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよえいざやったあごご覧なさい 粉々になった魔人ブーが、元に戻りますよあおいお前のポタラを悟空たちにやるんじゃもう一度合体すれば、あんなの楽勝じゃろう。あっ、は、はいいやそいつはもういいよやっぱそいつはさ、俺たち向きじゃねえんだ 自分一人の力だけで、叩く言ってんだ。あいつも、もう合体してねえんだし。まあ、社長はや、ヘミィちゃんは、フィボがおわ。よく言ったな、カカロット。それこそが、サイヤ人だ。うん。なんであいつが。 ここへあの野郎さっきの瞬間移動を見てあんな一瞬で技は真似やがったなまあいいどっちにしてもやるんだここで終わらせてやる頼むみんなを連れてどっかの星へ行っててくれえ は, はいえ、えー、くそしょうがない奴らじゃ この海シ深海は滅多なことでは壊れません。思いっきりやれいが頑張ってあしまった あ, あのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいましたかまわんほっとけよしインサンドイどっちから行く妙ぜージックん、ャンケンポンよっしゃー この見せてもらうぞスーパーパサイヤ人やってみせたの<音><音><音><音> よしよしよしよし全宇宙のよしよしよしよしよしよしよ行くぜよしよしよしよよしよしよしよしよよしよしよしよし 哎呀来吧发现不用呀哇哇哇哇哇哇！我我我我我 我咬好佢點 啊, 啊就係得個龍拳 先喂走开嘅啲死步高喂喂搜嚟添。 谢谢谢喂！谢谢谢谢谢谢谢 走走走走走兆兆兆兆兆兆兆兆兆兆兆兆兆兆兆兆啊兆武器兆 所以你就听众怪怪龜哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 我好哦你告夠嘢。 好一些好一 好呀你走你走你走你走你走你走你走 還有一個人還有一個人怎麼樣武器啊沒有氣啊我們打屎了一點 なんとななく分かった気がするなぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか守るべきものがあるからだと思っていた守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと確かにそれもあるかもしれないがそれは今の俺も同じことだだがカカロットお前は違った勝つために戦うんじゃない 絶対負けないために限界を極め続けるために戦うんだだから相手の命を助けることはしないお前はついにこの俺を殺すことはしなかった頭に来るぜ戦いが大好き優しいサイヤ人なんてよバカキローこっちは本場のカメハメハだ 頑張れ、カカロット。お前がナンバーワンだ。ちきしょう。あの野郎、体力を減らしやがらねカカロット 俺に遠慮せずとどめをししてしまえ《ああただなかなかチャンスがねえんだ1分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ》1分間だな1分間俺が何とかやつを食いとどめる貴様はさっさと気をためろ!》1分かかるん だ, だったら早くしろ